いい音聞きたいなって言ってだけなのにメタル太陽ナショナル・ザ・ディスコデッキの実力 今日は一体何の集まりなんですかさあ私には何がなんだかよくわかりませんねなかなかいい音出してるんじゃないですかあ、かなりのもんですよこれはメタル対応ですよ T p s 機構にニュータッチメーカーですよ。これオタクのいや、オタクのいや、これオタクのいや、じゃあ僕あ 僕, 僕ですあ、総裁がお見えですザ・ディスコーナショナルですパパ